今回 の, あの動画はねヴィンテージシャネルのクラシックシリーズの種類を紹介したいと思いますじゃあ一番目はこちらの2つだ紹介したいだと思いま す, <音楽> こ, ももいいますこっちがクラシックラップのサイズ23でこっちがサイズ25になります、うん、でも最初は 23cm しかなかったですよね 25cm しかないんですけど今はね23が 二十三、二十五。実はね、ジャンボとマックスでございます。例えば、ヴィクトリア・ベカム、うん、なんか、九十年代でこれかけてかか、あの時めちゃくちゃ流行りになってたんですけど、最近がまたま た, また流行ってるね。<笑>そうそうそう。あとサイズはね、パッと見たら二つと。も。 でかく見えるなんですけど、でも実はね。こっちらの方が30センチでこっちらの方が34センチでございます。若干サイズ 割とあります本当に今のシャネルではこのビッグココマークでゃないからもうないんです、うん、はいもう今 の, あのマクシとかあとジャンボというとか本当にこ う, こういう感じのデザインとそっくりでただ大きく見えるようなサイズでございますだ、うん、ぜひもう一つバッグをおすすめしたいと思います それはあはいこちらにます。これは、ね、うそういい私はこれは結構個人的に一番欲しいと思ってるバッグで、あのー、まあ私クラシックフラッグは25ハなんですよ、うん、私23ハです。私ね結構荷物が普段から多いから25ハなんですけど、その25以上にこっちはねたくさん入るのでこれが個人的に一番欲しいなと思います。 ちょっと25と比べてみたいか二25、うん、持ってもらっていいですかこんな感じですそうちょっと高さが違うので、うん、ベースのサイズはね一緒なんですよそう実はどちらも2 5ンチの横幅でだからただ高さが4ンチぐらいこっちの方が高いのでそれだったらこのスクエアタイプのプラチックラップでもいいのかなって私思います、うん、で私に1 3ンチの方をおすすめしたいの理由は、うん、まずはこっちの方が 昔から今でも一番売てんのなんかサイズだと思いますもちん全部自給だけでもくてうちの自社サイドでも一番売ってるのは23なんでかんな23を選ぶ人も多いよね本当に多いです初、うん、はねもともとこちらのバッグは W チェーンでデザインしてるんですからもともと7めにかけてできないなんで でも2 3ンチの方はサイズは本当にちょうどいいで春夏の時薄着と合わせて斜めにかけても全然いけるだと思いま す,、うんうん、あ, ますあとまあのこちらのサイズ本当に身長と関係らず誰でもかけれる の, あのこのサイズだと思いましてちょっと小柄の方でもあの高身長の方でも誰でもかけれるだと思いましてあと中セ布も履いたらぴったりのサイズだと思いますよ、うんうんうん、一応 ちょっとちゃく見えるのバッグなんですけど最低限の荷物一緒に入れても全然いけるなと思いましたこれはオススメしたいなにいいですサイズについてちょっとやはり試着してみたいならうちのショールームで試着し て, 見てみてください、はい、こういう感じのクラシックフラッグでございますじゃあ次はねあのこの2つ紹介したいなと思いますあの大きめの方がスクエアっていう名前になります こっちらの方はストアミニってよくミニマトってというんですそうですねそうこちらの形が今もうブティキで売ってるなんですけどデザインというよりか形は ね, ち ょ, ねちょっとだけ違いますこっちがヴィンテージ の, あのミニマト で, でこっちの方は今稽古品のミニマトでございます、うん、全然違、ね、全然違う。 遠目から見ても全然違うのが分かると思うんですけど近くで見るとより一層ね全然違うよね、はい、個人的には私絶対こっちがいい、ね、<笑>なんかやはり僕に働いてる赤、うんうんはい、持ちしたいな私絶対にって言の方をおすすめしたいなのででもちょっとかわいくあのは派手すぎるというかちょっとキラキラすぎないのイメージを作りたいならぜひこの。 違うしすすでででね こ, ううこちらの2つについて の, あの悩み相談、うん、すごくよくいただいて聞いてあのこれサイズパッと見たらほぼ同じで 違いますか？とか、うん、よく聞いてくれるんですけど。でも私個人的には逆にこの20節の方が。 になんかちっちゃいバッグのイメージなん で, なんでこっちのバッグかと思います。はいあの確かにこっちの方がいつもすごく人気があるなんですけど、うん、でも携帯とかも入れてるし、うん、あと私の財布ねあのすごく微妙なサイズなんですよ、うんうんうん、なんかすごくミニ財布じゃなくて長財布じゃないし割とちょっと。 ちょっと大きさがある の, あの財布でも全然入れるだと思います特にこっちの方が型にショートバッグとしてんだろにバランスがいいだと思います、うん、この方はかけれるは一応かけれるけどでもちょっと、ね、サイズ感がねちょっとうないんですよでもこもね いいうんいいだか私個人的にはこっちの方がすごい好きで、はい、あの私荷物は普段多い派なんですけど、うんうんうん、でも多い時は多いけど少ない時は本当にすごいあ分かりますお財布とかも持つんですけど全然カードケースだけでも外に行っちゃうような人なので大きいなら大きいちっちゃいならちっちゃいみたいな感じが好きなので私はこっちのサイズの方が好きかなって思ってます、はい、そうなんですね 実は 23cm と25です、はい、私ならねもしクラシックフラップと選ぶのもあっしダイアナ派ですそれはすごくわかるダイアナフラップこの名前が何ではダイアナフラップというの理由が皆さんわかりますかはいクイズタイムはいわかりますはいええっとえっととダイアナ が皆さんご存知のダイアナ妃がこのバッグを持ってフランスを訪問した時かな、はい、このバッグを持って登場してそこから火がついて人気になったのであの、はい、通称ダイアナフラップと呼ばれるようになりました、はい、ダイアナ派になってたの理由はもちろんシングルチェーンでございましたもちろんあのダブルチェーンがとても可愛いなんですけどでもたまに 手がいいてない場合は、やはり斜めにかけたいなってだと思いまして、うんうん、こっちらの方はシングルチェーンでもちろん調整ができるなんですからあの斜めにかけてもできるししょルダーにかけても全然いけるなだと思いますこういう感じのデザインであの形はねちょっと柔らかく見えるのでこのエッジの部分がちょっと丸くなってるのでやっぱちょっとフェミニンに見えますよ、うんうんうん、ね あの時使ってたのサイズは25センチでございます。25センチはちょっと大きく見えるんから、あのダイナミックもともとちょっと高身長の方なので、の、うんうん、このサイズとぴったりだと思います。だからね。こっちの方を23おすすめしたいの理由をっても誰でもかけるのサイズだと思います。うんはい、そう、私はね個人的にこの25を持ってるんですけど。 私の身長が別にそこまで高身長でもないし、うん、そこまで低身長でも身長160真 ん, 真ん中ぐらいなんですけど、うんうんうんうん、私の身長的には多分両方結構ね全然大丈夫だと思うんですけど似合うと思うんですけどでもでもやっぱりの 大, きい大きさがあるバッグの方が、まあ、普段のスタイルとか普段のファッションに合うかなって思って25を常にねつけてます押してます iPad ミニまた出てきましたなんですよ。うん、全然入りますって。あの日常の生活とか日常の仕事っで iPad、うん、とか iPad、うん、ミニを使う分の必要があるの方にお願いしました。多分25センチの大きさ。こ、うん、れをおすすめしたいの理由が本当に代表的なヴィンテージシャネルバッグという存在だと思いまして。そしてあのもし皆今。 視聴者様うん、あの今見てる視聴者様がもうすでにクラシックフラップを持ってってもこれを購入しても全然構いません、ね、こちらのでこっちはシングルチェーンだからもともとの機能が違うよね、うん、そうなんか使い方がもっと一個増えますなので、うん、あ, のあと形も割と違うんだと思いますから全然かぶれないだと思いますよあともちろん今までシャンネルが購入したことない方ファーストシャンネルを購入したいの方 ファーストシャネルでこの率多い本当に本当 に, 本当にこちらは3番目 の,、うん、あのダイアナフラップというの形でございますあの最後はこの4つ、うん、一緒に紹介したいなたと思いま す,、うん、すじゃあフルフラップから、まあ、両方ともフルフラップなんですけど、うん、とフルフラップって実は2種類あってこのターンロックのバージョンのフルフラップとこのプッシュロックの バージョンのフルフルラップがありますであの、ね、なんか何が違うかって言ったら、まあ、全然違うんですけどあのターンロックのバージョンはここ街がねすごいね、えっと、広いですでコッシュロックの場合はちょっと狭めなのでこ う,、ね、こうやって並べてあの見ると分かるんですけどこっちのが全然狭いからあの荷物がね荷物をたくさん入れたいっていう方はこっちのターンロックの方がおすすめですチェーンも長さ違うね こうやって比べてみたらチェーンの長さも全然ほら、はい、全然チュラにってならもんね、う完全にもう一個の違いがこっちがね外縫いになってます、はい、このプッシュロックのバージョンが外縫いになってて、はい、タンロックのバージョンは内縫いです、はい、だからこのバッグね実は大きく見えるんですけど中に入る容量で言うと外までね入らないんですよね<笑>大きさに比べてそうそうそうただいいところは 外縫いなのであの形崩れしない。いにくいです、ねはいはい、でも実はねこちらの方はもともとのバッグではなくてチェーンウォレットなんですよ、うんうんうんうん、だからあのチェーンウォレットと考えたらやはりスモール・レザーグッズコラクションだと思うんで。うん 値 段, 値段はめめめちちゃゃお買いい求めやすいですでこっちで比べて全然断然違うそう、うん、コスパ重視だったらね、うん、コスパ重視するならあのやはりこちらのプッシュロックの方がいいかと思いますフルフラップこのシリーズ他のシリーズと比べたら本当に手に入りやすいような値段だと思いまして、うん、クラシックあのシリーズの中だとこのフルフラップが一番ねお買い求めやすいお値段なんじゃないかなって私は思います本、うん、本当に本当にに、うん、あと割と割シンンプル名なデザイン だと思いまして、あの日常なあのコーディネートと本当に似合いやすいだと思います。いい意味であんまり派手すぎない。はい。うん。こっちは普通のあの、はい、フルフラップで。 こっちがミニのフルフラップになります、はい、でも今までさあのミニフルフラップが色味がたくさんあったことあります、うんうん、黒とあとベージュとか白いこういう感じ定番の色だけではなくて赤真赤とネイビーとかダークグリーンもあったことあるのでバーガンディ色みたいなのもあるよねもし色味に対してすごく好みがあるの方がいらっしゃいましたらぜひこのミニのフルフラップを見てみてください あのル、あのー、ラップはベージュと黒ぐらいかなあとはレッド、うん、赤があるくらいかな、うんうんうん、ちょっと違うね、うん、の色のバリエーションがあまりないので、まあ、あのニュートラル系な色とかちょっと落ち着いてるがお好きって方だったら全然、ね、これでもいいんですけどバリエーションあんまないよね、うん 確かに一つはねこれがすっごくミニサイズに見えるなんですけど実はねこちらの横半ばは先ほどと紹介してた の, あのスクエアフラップと同じで、うんうん、横半ばは2 0センチでございます、うん、2 0セチ m なら意外とちっちゃく見えるのにねそうなんです高さはね、うん、ちょっと高くないに見えるなんですけど携帯と、うん、携帯だけで入りたいのは全然入れると思います本当に。うんうんうん 私個人的にはこの缶ロックじゃない方のプッシュロックの方が好きでそれもまあ普段のファッションなんですけどこのねちょっと何て言うんだろうボクシーな感じの形がすごい好きであと形崩れしないっていうのも大きいって私思ったらだからこの外縫いのすごい硬めのわかるかなちょっと押してもそんなに形が変わらないっていうこっちの方がちょっと柔らかみがあるんですよねだからあの外縫いのこのこバッグこの 白くタイプの方が個人的には好きかなっ て, 思ってます。うん。そうそう。白く。そう。見てみてください。今日の動画はここまでです。ここでですあのご視聴いただきありがとうございました。あのチャンネル登録も忘れないでください。